皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月7日、今日でハロウィンイベントが終わります。このスイーツランドも閉鎖されます。というわけで、せっかくなので、このぬいぐるみたちを買っておくことにしました。問題は、コールドではなく、収納場所をどうするかということでしたが、それはなんとかなりました。これでもう、ここでやり残したことはないですね。また来年のハロウィンを楽しみにしたいと思います。 買ってきたハロウィンの人形の収納場所ですが、普通に家具にワグ置き場が開いていました。レプリカ家具機能の実装で、がっつりと空いていたのをすっかり忘れていました。去年買っていたドワーフのハロウィン人形も、ここにしまい込まれていたので、ここにまとめて入れておくことにします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。